いつもモーターマンオンラインチャンネルの動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。今日は用品紹介をいたします。本日紹介するのはこちらのアペマンドライブレコーダー C550 のご紹介をいたします。まずこのドライブレコーダーの一番の強みについてご紹介をいたします。こちらの強みは低コストで ありながらも駐車監視システムが使えてなおかつ1万5000円2万円台の他メーカーのドライブレコーダーの解像度と遜色のない収録ができるドライブレコーダーであるという機能を持っているところが大きな売りになりますまずこのドライブレコーダーの外観上の 機能を見ていいいきたいと思います。このドライブレコーダーは2つの配線で成り立ってましてこちらが電源の配線シガーソケットから取っている 12V の電源の配線こちらがリアカメラの配線になっていますここにももう1つジャックが入るところがありますがこちらは別売りの GPS の配線をつけるところになりますもう1つは このようにドライブレコーダーが取り外しができるようになっていまして、こちらブラケットを両面テープ裏についてるんですが、両面テープで貼って、ブラケットがありまして、それをこのような形ではめ込んで使うタイプのシンプルなものになっています。カメラはここについていまして、任意で 角度調整ができるものになっていますこのように角度調整をしていくという非常にシンプルで誰でも簡単に短時間で取り付けができるドライブレコーダーになっているというのも特徴的なところになります次にこのドライブレコーダーの詳細の機能について見ていきます まず画面ですけれども、前とこちらが後ろの画面。このように切り替えボタンがありまして、左に前、右に後ろの画面を表示させることもできます。あと前だけ、後ろだけ。このような形で表示させることができるで。IPS 液晶を使っているので、 非常にくっきりとした従来の液晶画面よりもくっきりとした画面になっているというのも特徴的なところになりますこちらに行きますと今度は解像度の設定1080 FHD 720p VGA と3つの設定ができます 表示モードになりますと、先ほどご紹介した通りでこのように表示モードが選べるようになっていますループ録画に関しては1分3分5分オフという設定ができるようになっています WDA も設定ができるようになっていて、まあ、これを設定することによって暗い時でも鮮明な解像度が得られる それから露出の方もプラス3段階マイナス3段階で設定ができるのでナンバーが白光りしていて見えづらい場合が昼夜であったりすると思うんですがそういった場合にここを設定することで見えやすくなるともう一つモーション検知ということでこちらの方は今オフにしているんですが カメラが動く被写体を捉えたときに、このドライブレコーダーが起動するような、そういった設定の機能もついていたりします。これを設定してしまうと、常時録画にはならないので、私の場合はオフにしています。それから、マイクのオンオフ、日付スタンプ、G センサー。G センサーもオフとミディアムハイト 設定できるようになっています駐車監視、こちらの方、冒頭でもお話ししたんですが、オンにしています。これは内蔵バッテリーが入っていますので、シガーソケット 12V で供給しているドライブレコーダーであっても使えるというところが非常にいいところです。それから GPS、速度単位、 ということでこういった機能が備わっていますもう一つは日付と時刻スクリーンセーバーこれは液晶のオンオフの設定ですからオートパワーオフ周波数操作音起動音楽言語フォーマットデフォルト設定バージョンということで この辺は頻繁に触ることはないんですけれどもこういった設定もできるようになっていますこのドライブレコーダーの目玉であります駐車監視機能のデモンストレーションを少しお見せしていきたいと思います今電源が入っている状態なんですがここで電源を切ってみてエンジンがオフの状態にしてみたいと思います 今ここが切り替わりましたけれども、これでエンジンがオフの状態になりました。そうすると、このように電源が切れるようになっています。そこで衝撃を加えます。そうしますと、自動的に起動するようになりまして、でこう見ていただくと、電源は供給されていないんですけれども、収録を 始めるようになりますで、これは30秒間前と後ろ収録を始めます。はい、30秒間収録が終わりますと電源が切れるといった、こういった機能というのが付いています。これは結構私自身は画期的な機能かなと思ってまして、 なかなか駐車監視機能もシガーラー対ソケット 12V で取って駐車監視機能がついているドライブレコーダーが意外と少なかったりするんですけれどもこれは非常にコンパクトなドライブレコーダーオーソドックスなドライブレコーダーなんですけれどもそういった機能がついているというところは非常にアピールできるところかなと思いますで次に昼夜の 解像度なんですがこのドライブレコーダー自体にはドライブレコーダーで再生を確認する機能というのはついていませんですのでパソコン上で再生した画面になるんですけれどもまず昼間に関してはフロントリアともに車の認識はもちろん普通にできますしナンバープレート自体も しっかりと確認ができますただ、車の前後、止まっている時に限ります。走っている時や、動的な車のナンバーを捉える場合ですと、ナンバーの認識というのは少し難しくなります。もう一つは、車から少し離れた場合も同様で、 ナンバーの認識ままでは少し難し難くくななってくるかなと思いますこれはこのドライブレコーダーが劣っているということではなくて200万画素相当のドライブレコーダー全般的に言えるんですけれどもだいたいそのぐらいの画素数ですと車が止まっている時でないとナンバーの認識ができないというのがありましたので200万画素相当では限界のレベルになっているのかなと思います。 それから夜に関しては、車の至近距離の車の認識は普通にできます。ただ、ナンバー自体の認識は少し難しいかなという気がします。大きなナンバーの認識はできるんですが、小さい漢字であるとか、ひらがなの認識まではかなり難しい状況にあるかなというのが正直なところになります。 これはライトを焚いていても同様に言えることかなと思います。でなおかつ、先ほど昼間の解像度での説明をさせていただきましたけども、車から離れた場合であるとか、動いている被写体であるとか、そういった車のナンバーを捉えるのも夜ですとかなり難しいかなと思われます。 はい、今回、このアテマンのドライブレコーダーのご紹介をしてきましたけれども、まあ、今はミラータイプのドライブレコーダーや360度タイプのドライブレコーダー、このドライブレコーダーの後にご紹介するんですけれども、AI 機能がついたドライブレコーダーであったりとか、様々なドライブレコーダーが出ているんですけれども、その分価格が高くなっていると。で、このドライブレコーダーはオーソドックスな 非常に必要最低限の機能が備わっているということがあって、非常に価格が安いというところにメリットがまずあるかなと思います。これで6000円、フロントとディアにカメラがついてて6000円で、1万5000円、2万円のドライブレコーダーと遜色のない解像度で再生ができるというところも、このドライブレコーダーの魅力ですし、なおかつ駐車監視機能もついていると。 言ったところが、このドライブレコーダーの一番大きな売りなのではないかなということを、今回、私自身は思いました。はい。ってことで、今回はこちらのアペマンの C550 のドライブレコーダーのご紹介をいたしました。興味のある方は、概要欄に詳細を記載しておりますので、そちらの方もぜひともご覧になってみてください。それでは、失礼をいたします。